よいしょ。いけてますかね。よいしょ。はい、こんばんは。音聞こえてますか一応確認しよう。こんばんは。音入ってるかなこんばんは。ま 聞けてるかもしれない。はい。よし。じゃあちょっと、えー、今日もライブ配信をやっていこうと思います。皆さんぜひコメントよろしくお願いします。はい。こんばんは。こんばんは。<笑>ありがとうございます。はい。えっとですね、今日はですね、あの、ちょうど、いつだ ?2 週間ぐらい前。 にあのこちらのですね、プロポ。ジャンパーの T ライトっていうプロポなんですけど、これをあのプレゼント企画として、えっと、動画を出しました。で、そのプレゼント企画の締め切りがちょうど1週間前ぐらいで、で、今日はその1週間後で、えっと、抽選会をやろうかなというふうに思いまして、今日ちょっとライブでやってみようというふうに思ってます。はい。 えー、っと、オッオッケーです。はい、ありがとうございます。でですね、えっと、ちょっとなんか、抽選方法いろいろ考えたんですけど、やっぱなんか、あの、ね、自分でいろいろ作ってみようかなっていうふうに思いまして、これあの、今このバックグラウンドに映ってると思うんですけど、あの、皆さんの、あの、応募してくれた方の名前をここに出してます。で、えっと、まあ、これは何かっていうと、 あの、Google のスプレッドシートなんですよね。この Google のスプレッドシートを使って、えっと、まあ、なんか、ちょっとプログラミング的な、えっと、ことが、このスプレッドシートでできるので、あの、ガスって言うんですけど、Google App Script っていうのを使って、今回はちょっと抽選会をやろうかなというふうに思います。はい、こんばんは。よろしくお願いします。はい。 一応ですね、まあその前に、こちら、どんなものが商品だよっていうのをもう一度皆さんと確認したいと思います。はい。ですね、これが箱なんですけど、中身が、えっ、ー、と、こんな感じになってまして、見えるかな、えーと こんな感じです。はい。これが、プロポになります。これ、あの、多分、なんか、どちらかというとゲームコントローラーみたいな形なんで、まあ、馴染みが皆さんとあると思うんですけど、こういうものを使って、えっと、シミュレーターとかで、えー、皆さんに練習してもらえればな、っていうふうに思っているので、まあ、ぜひこれを皆さんでゲットしていただきたいと思うんですが、えっと、今日はこちらの、ね、後ろの、 スプレッドシートの、えー、抽選システムみたいなものを使って抽選会をやっていこうと思います。で、これはですね、あのジャンパーの T ライトっていうんですけど、この、ま、ちょっと前に結構あのいろんな人が、これからドローン始めたい人があの結構買ってたえプロポになると思います。で、これを、えっ、ー、と、先日ですねあの、ジャップレーダーっていうところから 提供をいただいて、で、今回はこれをプレゼントしようっていうことで、抽選会やっていこうと思います。はい。じゃあ、そんな感じで、まあ、T ライトの説明はいいかな。うん。まあ、わからないことあれば、全然コメントで聞いてもらっても大丈夫なんですけど、まあ、基本的にはこれ、あの、実機で使うことができるんで、ちょっと今ついてないですけど、アンテナがあって、ここからね、伸びてて、普通にあの、プロポに接続できるんですよ。 でまあ、それプラスでここに USB-C の刺すとこがあるんでこれをそのままあのパソコンとかに接続してもらえるとあのもうシミュレーターの練習として使うことができるとなんで、まあ、これが一番あのこれからドローンを始めたい方に向けて最適かなと思いまして、まあ、プレゼント企画っていう感じでやっていこうというふうに思っていますはい じゃあ皆さんよろしくお願いします。今ですね、僕が見る限りだと9人ぐらい見ていただいてるんですけど、今回あの抽選でですね、あ、抽選というか応募このプロポの企画に応募してくれた方は、えっと47人かないらっしゃいまして、いや皆さんあのたくさんのご応募ありがとうございます。はい。えー、当たった方にはこちらをお届けしたいと思います。はい。 そんな感じでですね、ちょっと今日は抽選会としてやっていこうと思います。どうしよう、これ<笑>。これでいいか。はい。よいしょ。それではですね、ちょっと抽選システムみたいなところを説明しようかなというふうに思います。はい。でですね、えっと、まあ、これがスプレッドシートなんですけど、 えっと、一応ですね、これをなんかリアルタイムで共有することができるんですね。このライブ配信より多分早く、あの、皆さんと共有することができると思うんで、これのですね、リンクを皆さんにちょっと共有しようと思います。はい。えっと、概要欄とかに行っておこうと思うんで。うん。あれか、コメント欄の方がいいか。 はい。ちょっと一応あの、送る前に、あのね、このログインしてない人でも見えないかどうかっていうのをちょっと確認しますね。はい。多分、多分、多分大丈夫。<笑>ログインしてない人に、ね、このボタンとか押せちゃったら全然意味ないんで、はい。多分大丈夫です。OK。で、 えー、っと、じゃあ、コメント欄にですね、こちら貼っておきますので、この、えっと、スプレッドシートをえー同時に、このライブと同時に見てもらうと、多分ライブより先に、えっと、結果をちょっと先に見ることができると思うんで、ぜひ、あの、見たい方は見て、みてください。はい。コメント欄に貼っておきました。はい。そんな感じでですね、まあ、この、 シートを使ってやっていこうと思うんですけど、まあ、これが多分、あの、皆さん応募してくれた方の名前すべてになるんですけれども、えっと、この中で、えっと、1名を選びます。なんで、1名を選ぶんで、えっと、この中から、なんか、ルーレットみたいな感じで、あの、まあ、ちょっと押してみますね。スタートボタンを押したらすぐわかると思います。これを押すと、こんな感じに、まあ、ちょっとプログラム的なものが動いて、 面白いですよね。こうやって、あの、今、水色のものが、えっと、この枠、一個一個に、あの、背景がついてて、で、その色がどんどん変わっていくんですね。で、今、抽選してるところなんですけど、これで、あの、ストップボタンを押すと、あの、一人選んでくれるっていう、あの、システムというか、あの、抽選システムか、っていうのを考えたんですけど、でもちょっとそれじゃなんか、あの、 抽選一回で終わっちゃうし、つまんないなというふうに思いまして、逆に、あの、外れの人というか、当たりじゃなかった人、外れてしまった人をどんどん選んでいって、後に残った人が当たりみたいなふうにしようかなと思いました。はい。なんで、今これですね、ストップを押しますと、えっと、4人かな ?4 人多分、あの、決定されます。 なんですけど、この4人の方は、あの、残念ながらハズレっていう感じで使っていこうかなというふうに思います。で、最後に残った1人の方が、えっ、ー、と、こちらのプレゼントの、えー、ゲットできる、あの、人、幸運な方っていう形になりますので、えっ、ー、と、その辺のルールはちょっと、えー、確認しておいてください。はい。そんな感じで、あの、残った人が当たりになります。 で、今こんな感じで動いてるんですけど、ちょっと試しにですね、こ今回試しですよ。試しに一回ストップボタンを押してみたいと思います。そうするとどうなるかっていうのをちょっと見てもらいますね。はい。これ試しなんで、皆さんあの、テストですよ。はい。一回押しますね。こうストップボタンここにあるんですけど、これを押すと、こんな感じに。はい。今 4, 4人、あ、自分のね、画面がね、邪魔してて、見えてないかもしれないけど、この、はい。 えっ、ー、と、4人選ばれました。この、モノ、モノケンタさんとジョイフルさん、えー、影虎さんとスミッコクモさんが、えー、4人選ばれたんですけど、えっ、ー、と、まあ、これが本番であれば、4人ちょっと外れてしまったってことになるので、えっ、ー、と、えー、ルールはこんな感じでいいですかね。<笑>はい。えっ、ー、と、心臓に悪いシステムだな。<笑>怖い。<笑> そうですね、ちょっとあの、一人選ぶより、あの、皆さんに楽しんでもらえるかなというふうに思って、えっと、このシステムにしました。はい。あ、練習です、練習です、大丈夫です。はい。モノケンタさん大丈夫ですよ。まだあの、練習なので。<笑>一応あの、これ、先ほどあの、コメント欄に載っけたリンクから見てもらえると思いますんで、あの、見てみてください。はい。仕事中なのでアーカイブで見ます。はい。ぜひ、この、 ね、ドキドキ感を後で味わってみてください。はい。ではですね。まあ、もうそろそろ始めちゃいましょうか<笑>。早速ではあるんですけども。はい、えー。こちらを使ってちょっとやっていこうかなと思います。で、ちょっとですね、あの、十分なあのテストができてないので、途中でなんかあの、ね、エラーメッセージみたいなのが出ちゃうと思う。 出ちゃうこともあるかと思うんですけれども、一応この、あの、抽選する選ばれた人っていうのは完全にのデータとして残るようになってるんで、そこが食い違うことはないと思います。はい。なんで、えっ、ー、と、これから抽選やっていきたいと思います。はい。<笑>なんかまだルールとかでわからないことある方いたら、あの、ぜひコメント欄に載っけてください。 はい。皆さんのこの抽選前のね、ドキドキのコメントもお待ちしてますんで、よろしくお願いします。はい。じゃあですね、このリセットボタンを押しますね。こうすると、えっと、これが全部リセットされまして、えっと、消えるという感じになってます。はい。じゃあですね、はい。ありがとうございます。 ちゃいましょうか<笑>。はい。これ以上引っ張ってもしょうがないと思うんで。では、やっていきたいと思います。はい。皆さん、よく見ておいてくださいね。じゃあ、第1回目、えっ、ー、と、4人選びますね。いきます。スタート。はい。で、今これスタートしたんですけど、この間はまだ、あの、選ばれてないんで、このストップを押した瞬間に、えっ、ー、と、4人選ばれます。はい。 選ばれた方は今回はちょっと残念ながら外れということにはなってしまうんですけれども。じゃあいきますね。じゃあ最初の4人。いきます。3、2、1。はい、4人選ばれました。えー、ケンタさん、あささん、えー、AO さんかなリンダさん。 この4人は今回はちょっと外れてしまいました。残念<笑>。ってな感じでやっていこうと思いますんで、よろしくお願いします。はい。じゃあいきますね。じゃあ今度2回目ですよ。はい。2回目。では、スタートしますね。スタート。はい。まあ、抽選しておりますよ。で、この中で、えっ、ー、と、4人もう1回選ぶっていう形になります。 はい。この赤い方は外れてしまった方なので、このまだ、えっ、ー、と、黄色い背景の方は、えー、まだ当たる可能性があるので、よく見ておいてください。では、ストップします。3、2、1、ジャンと。おで、これあの、前に当たった人はわかんなくなるな。えっ、ー、と、キノコへ、キノコの山さん、和田ちゃんさん、 カズハシメさん、モモカイトさんは、えー、外れてしまいました。残念。では、えー、次行きますね。<笑>すいません。はい、こんな感じでやっていきますんで、ぜひ、よかったら最後まで。<笑>残念ながら、あのー、外れてしまいましたね。じゃあ、次行きますよ。はい。 ストップ。1 2 3 4ちょっとわかんなくなってきちゃったな、これ。<笑>残念でした、カズハシメさん。えっ、ー、と、タカさん、アンネフリークス2さん、ワダちゃんさん、ジャッククレイジーさんは、えズ、ー、レとなります。残念です。<笑>記憶力。あと、キタさんも。 ええー、と、外れちゃいました。でもま、まだ半分もいってないですね、まだ。全然。うん。どんどんいきますよ。はい。スタート。はい。こんな感じに回っております。でですね、これ、あの、ガスっていう、あの、Google のスプレッドシートの拡張みたいな<笑>機能を使ってるんですけど、 これなんかあの実行時間が6分までっていうふうに決まっていて今プログラムがこのずっとループしてる状態なんですけどなんでこの抽選中っていうのを6分間続けるとあの強制終了されちゃうっていうことがあるんではい6分以内に決めたいと思いますよはいこの1回の抽選はねじゃあ次いきますねこれちゃんとこのレイアウトを覚えておかないと外れの人が次わかんなくなっちゃう いきます、ね、321ストップはいこれは難しいぞもろぴさんえー、っとネオスポトさんヒクトさんケンティさんかなが今回残念ながら外れてしまいました残念 では、いきますね。次。何人残ってるかっていうのも表示できたらよかったな。ちょっとそこの辺はいろいろ改善点がありますが、続けていきますよ。はい。じゃあ、スタート。えー、っと、今ですね、このプロポのこちらの<笑>プレゼント企画の抽選会を行っているんですけれども、えー、っと、この 黄, 黄色い人、黄色い背景の方は、えー、っと、 まだ当選の格、ね、当選の可能性があるっていう方なんですけど、この赤い方は今回は残念ながら外れてしまったというところで、逆に外れの人を今回選んでいこうっていう、ちょっとね、嫌なシステムになってるんですけど、みんなちょっと楽しめるかなと思いまして、やっていきますね。はい。じゃあ次、ストップいきますよ。3、2、1、じゃんと。 はい。えキ、ー、さん、スラックボットさん、茶碗虫しさん、ジャガさん。残念ながら今回はハズレです。はい。ではどんどんいきますよ。次。スタート。はい。ちなみにですね、このあの、コメント欄に僕が先ほどあの、リンクを えー、あげたんですけど、このあの、スプレッドシートのリンクは共有してあるので、このライブ配信より少し早めにこちらの結果を見ることができると思いますんで、そちらも合わせて見てみるとちょっと面白いかもしれません。はい。ではいきますよ。今半分ぐらいかな。半分ぐらいですかね。では、えー、抽選やっていきますよ。うん。 3,2,1, じゃんと。はい、えっ、ー、と、<笑>記憶力、これ大事ですね。えー、g さん、リも、りートモさん、あとは、ジョンさん。あと誰だ、呼んでないの。あ、これかなゼンジーさん。残念ながら、今回外れてしまいました。 これで多分半分ぐらいですね。一応ですね、こちらのあの、もう一個のシートがありまして、これ。これにですね、あの、まだ残ってる方の座標を保存してるんですけれども、えっ、ー、と、数で言うと今23残ってるんで、まあ、あ、ちょうど半分かな ?47 分の23なんで、ちょうど半分ぐらいですね、まで来ました。はい。 多分ちょうどあの4では綺麗に割り切れない数字だったと思うんで、こちらのあのスタートの隣にあるラストっていうボタンがあるんですけど、これはあの1個ずつ選んでいくボタンになるんで、えー、4人ではなく1人ずつ選んでいこうと思います。最後の方は。はい、そんな感じです。<笑>では、あと半分というところで、えー、抽選続けていきますよ。はい、今回この抽選は、 こちらのプロパの抽選というところで今半分まで来ました。えっ、ー、と、まだ赤じゃない背景が黄色の名前の方っていうのはこちらの当選の可能性がありますんで、ぜひご覧ください。はい。じゃあいきますよ。まだ4人ずつ選んでいきますね。はい。じゃあスタート。はい。どうでしょうか。 <笑>うん、このね、ストップの瞬間っていうのも、あんまり実は関係なくて、本当にランダムに、この、あの、抽選してくれるようなシステムになっていますんで、あの、まあ、ランダムに選ばれます。はい。それではですね、<笑>いきたいと思います。いきますよ。3、2、1、ストップ。 じゃーんと。はい。えー、トッシュアクアリアスさん。えー、イークシアド7273。あと誰だ呼ばれてない方。えーと、えー、影虎さんかなつみっこくまさん。 えー、ケンティーさん呼んだかなが今回、発令になります。ちょっと、覚えるのが大変になってきましたよ。<笑>記憶力大事ですね。はい。<笑>ではですね、えー、続きいきたいと思いますよ。はい、スタート。よし。人かなー 今回ですね、あの、皆さん応募してくれた方に、えっと、実はアンケートっていうのを答えていただきまして、で、その中で、あの、このチャンネルのリクエストみたいなところっていうのを、あの、まあ、伺ったんですけど、その辺でなんか、結構これから初心者が始めるために、まあ、必要なものとか教えてほしいっていうものがあったんで、今後はどんどんそういった、えー、YouTube 動画、 を出していこうっていうふうには思ってるんですけれども、まあ、今回はこのプレゼント企画というところで、まあ、ちょっと楽しめるシステムを考えた結果、こういうちょっと、あの<笑>、さっき、あのコメントで心臓に悪いシステムだなっていうふうに書かれてたんですけど、ちょっとこんなシステムになってしまいましたが、ぜひ最後まで楽しんでください。では、スタッ、ストップしますね。はい。3、2、1、ストップ。 はい、4人選ばれました。タッキー20103、TK 山、山とさん。えー、あと誰だいじりさん。あと、もろピさんが今回外れてしまいました。えーと、残るはですね、あと何人だあと15人ですね。15人です。まあ、こっからあの、1人ずつ、あの、抽選やっていってもいいんですけど、 さすがにちょっとそれは時間がかかりすぎちゃうと思うんで、まあ4人ずつまだやっていこうと思います。はい、それではいきますよ。では、スタート。うん、こうちゃんとあの赤い表示になったところには、この青い抽選の色はいかないようになってるはずなんで、ですよね。 うんうんうん。いけてるいけてる。はい。じゃあ、それではですね、ストップしたいと思います。はい、ストップ。あ、カウントダウンするの忘れちゃった。<笑>はい、と、えーっと、どれだもう記憶が。えー、モッキさん、言ったっけ ドローンやりたいさん。あとはたかしさん。えー、大吉さんかなジャッククレイジーさんいなかったよな。<笑>ちょっとだんだん。えー、ちょっと待ってください<笑>。だんだん記憶力がちょっとね、本当わかんなくなってきてしまいましたが、 えー、こちらの赤い表示になってる方は、えー、残念ながら今回はハズれとなります。なので、あと何人ですかね。あとは、えー、11人となりました、はい。今回はですね、47名の方が応募してくださいましたので、えー、47人から選ぶということで、こちらのシステムをちょっと作ってみたんですけど、なんか、視聴者維持率もあまり良くない。<笑> 気がしますね、これ。あの、ね、自分が外れてしまったらちょっと、あの、ね、この配信から出てっちゃうと思うんで、みんな。<笑>それはちょっと良くなかったな、っていう風に思いますね。ちょっとあの、今後にはつなげていこうとは思うんですけど、今回はこの、こ, このやり方でいきますんで、最後まで、あの、ぜひよろしくお願いしますね。はい。じゃいきますよ。えーと、佐藤 11人でしたっけ残り。11人で4人減ってしまうんで、もうそろそろ、えー、決まりますよ。はい。じゃ逆にですね、ちょっとあの、当たる可能性のある方を読み上げて、記憶を、あの、戻したいと思いますよ。まだ当たる可能性がある方は、えっ、ー、と、はやぶさみ。これ何て読むの はやぶさみんさんと SRT さん、スマオタさん、デバキンさん、モモピカチュウさん、マニュエルさん、ミトさん、オールドルーキーさん、コウイチさん、ブルーマウンテンさん、マッシュルームさん、ということで、えー、こちらの、えー、11人かなの方にはまだ当選の確率が可能性がありますので、ぜひ、 ご覧ください。じゃあいきますよ。3、2、1、ジャンと。はい。えー、ベバキンさんと、マニュエルさん、えびトさん、マッシュルームさんが、今回外れてしまいました。ドリキンさんの背景ですね。どういうこと はい。では、えっと、1、2、3、4、5、6、7。7人合ってる ?7 人はい。えー、っと、じゃあこんな感じで。えー、7人の方が残りました。えー、っと、4人ずつやると3人残るのか。なるほど。じゃあ4人のやつでいきますか。また。 一応このあのスプレッドシート共有してるんですけど見えてるんですかね あ, のあんまり意味なかったかな<笑>これ<笑>。えーっと、ちょっと一応確認したい。どんな感じなのか。シートを僕もこっちで見えるようになってるんで、ちゃんと反映されてるのかどうかっていうね、ところ。えーっと、 ライブのコメントから言った方がいいか。これですね。あったあった。あ、いけてるいけてる。全く同じ表示になってますね。うん。<笑>あ、見えてはいます。ありがとうございます。お、いけてるな多分。よし。じゃあいきますよ。えー、っと、多分配信が10秒ぐらいの遅延だと思うんですけど、 こ の, あのスプレッドシートは多分瞬時に反映されると思うんで、多分結果は早く。あ、ドリキンさんなら、こういっちって書きますね。あ、そういうことですか、まあ、ドリキンさん<笑>ドリキンさんなんですかね。ただライブで一緒に見た方が楽しいんで。あ、なるほど。逆にね、逆にあの結果が先に見えてしまうとちょっと、確かに、そっか。 ちょっとそれは今後はあの考えますね<笑>。やり方を。はい。OK。じゃあ、えっ、ー、と<咳>、えー、残りのこの早ヤブサミさん、SRT さん、えー、スマオッタさん、モモピカチュウさん、オールドルーキーさん、コウイチさん、ブルーマウンテンさん、この、えー、2、4、6、7人、7人の方から1名選んでいきますので、ご覧ください。では、4人、えー、選びます。 スタートはい。多分ですね、このスプレッドシートでも、この抽選してる青い表示の様子を見ることもできると思います。はい。ただ、あのコメントでいただいたんですけど、まあ、ライブで見る方が面白いよねっていうことなんで<笑>、あまり見なかったですね。はい。でいきます。4人選びますね。はい。3、2、1。 はい、えーハヤブサミンさんオールドルキーさんあともう一方あ SRT さん残念ながら外れてしまいましたはいえー、っと3人残りましたねこいつさんはドリキンさんなんですかこれはそんなこと一応あ の, あの説明の動画でも言ったんですけどあの発送は2本のみっていうことになってるんで はい。あの、日本の方に限るんですけど、はい。ど、どうなんでしょう。光一さん残りましたね。<笑>どなたなんでしょう。あの、ぜひですね、この選ばれた方には、こちらのプロポ、あの、お送りしますんで、その後の様子もぜひ、進捗状況を、あの、共有してもらえると嬉しいんで、その辺もご協力、よろしくお願いします。この、スマオタさんか、光一さんか、プルマウンテンさん。 よし。残りましたね、マジで。あと、3人です。では、いきますか。でこ、これからはですね、えっと、まあいい、今までは4人ずつ、あの、外れの方を選んでたんですけど、今回からは1名ずつやっていきますんで、この3人の中から1人、ええー、選びます。はい。 なので、まあ、3択から2択になるっていうところなんですけど。<笑>うん。いいかな。じゃあ、いきますよ。で、このスタートの隣のこのラストっていうボタンが一人ずつ選ぶボタンなんで、これでやっていこうと思いますよ。はい。では、いきます。スタート。一応あの、ランダムにこの3つが光るようになってます。 で、あの、連続で光ることも、あの、可能性としてはあるプログラムになってるんで、まあ、表示がなんか遅延したりしたような見え方になるかもしれないですけど、それは多分、あの、連続で光ってるだけですね。はい。では、いきますよ。<笑>いいですかえ、マジで、光一さんは、ドリギンさんなの<笑>じゃあ、行きます。はい。 えー、これでですね、2名になりますんで、よく見ておいてください。来きますよ。はい、3、2、1。さあ、誰だじゃんおー、スマオタさんです。残念です。はい、ということで、えー、こいつさんとブルーマウンテンさんが、残りました。はい。こいつさん残りましたね。どうなるんだろう。おー、 ちょっと、結構これ面白いですね、僕から。やってる方は面白いですけど、見てる方はどうなんだろう。こいつさん残りましたね。はい。いや、これ結構緊張するな。<笑>この2お二人というか、こいつさんとブルーマウンテンさんもし見ていればぜひコメントをよろしくお願いします。はい。あの、コメントしながらといって別に、あの、どっちに。 あの、選ばれるっていうのはないんですけど、ね、ぜひ見てもらいたいですね。一応あのー、47人の方に応募してもらって、まだこのライブがですね、まあ、11人ぐらいの方にしか見られていないので、ほんあの、ね、5人に1人しか見られてないっていう感じなんですけど、まあ、それでもあの、楽しんでもらえたらなっていうふうに思ってるんで、うん。まあ そうですね。システムの改善はいろいろあるとは思うんですけれども。この感じでやっていこうと思いますね。はい。では、えい、ー、っちゃいますか<笑>えー、孝一さんか、ブルーマウンテンさん。では行きますよ。最後。こちらの、えー、T ライト、プロポーが当たるプレゼント企画です。 えー、今回、えー、この赤じゃなくて黄色に残った方は、えー、こちらの T ライトをプレゼントします。はい。では、いきます。決勝です。ドキドキ。行<笑>きます。あ、こっちか。ラスト、ラストですね。やばい。押し間違えたら大変なことになる。行<笑>きます。スタート。ドゥルー。<笑> 一応この右下に抽選中っていうのが出てるんですけど、うん。抽選しているところです。はい。で、これストップを押した瞬間の次にランダムで選ばれた方が赤色に表示されますんで、えー、そうじゃなくて残った方が今回当たりという風になります。はい。じゃあ、いっちゃいますかこいつさんかブルーマウンテンさん、どちらかにこの、えー プロポをプレゼントします。はい。めっちゃドキドキするな。<笑>これ、これ楽しいですね。うん。やっぱライブでやる意味はあるわ。はい。本当にあの、ライブなんで、これはあの僕にも誰になるかは全然わかりませんでした。じゃあ行きますよ。いいですかこちらの T ライト当たりますよ。い<笑>きます決勝ですはい。3、2、 一、誰だの、じゃんブルーマウンテン、え、ブルーマウンテンねブルーマウンテンさん。こちら、プロポ、今回、当たりました。おめでとうございます。はい。決まりましたね。残念ながら、孝一さんは外れてしまいました。<笑>おめでとうございます。ブルーマウンテンさん。 えー、っとですね。あの、多分メールアドレスを、あの、Google フォームの時に入力してもらったと思いますんで、そちら の, あのメールから、えー、こちらの発送についてご連絡させていただきますので、えー、よろしくお願いします。はい。おめでとうございます。コメントありがとうございます。はい。えー、っと。決まりました。はい。おめでとうございます。 これでですね、あの、ぜひ T ライトを使って、あの、今後、FPV を始めてもらいたいと思います。いやー、おめでとうございます。でも本当にありがたいです。この47名応募してくれた方、え皆さん本当にありがとうございましたえ。こうやってですね、あの、なんかみんなの声というか、え、以上アンケートもそのフォームに付けさせてもらって、 いろんな意見をいただいて、まあ直接あの長いコメントとかもいただけたので、えー、とても今後のね活動の励みになりました。皆さん応募してくれた方は本当にありがとうございます。あとこちらのライブも一緒に見てくれた方ありがとうございます。いやーいいですねこうやってなんかいろんな人とつながってる感がこの YouTube で味わえるっていうところで本当に楽しいです。はい。 なんで、えっ、ー、と、今後もなんかこういう視聴者参加企画、参加型企画じゃないですけど、ね、ドローンが始めたい方が楽しめる。おっと、マイク大丈夫かな。<笑>まあ、楽しめる企画っていうのをどんどん考えていこうと思いますんで、まあ、よし、もしよかったら、まあ、今のうちだったらこちらのコメント欄に書いていただけると、まあ、なんか僕も反応できるんで、よかったら書いてみてください。はい。 まあそんな感じでこのシステムを使ってやってはみたんですけど、でもやっぱりあのコメントでいただいた通り、なんかそのリアルタイム性とか、あとはその自分があの外れてしまった時にもうあの主張を続ける意味がなくなってしまうっていうところで、ちょっと改善点があるかなっていうふうに思ったので、その辺は今後こういった企画をやる際には、まあ、まあ今後もっといい方法を考えていこうかなというふうには思うんですけども、 皆さん、アドバイスありがとうございました。はい。まあ、ってな感じで、今回、こちらの表にもあります通り、この Blue Mountain ンンさんがこちらの t l i g h のプレゼント企画に当たったということで、この Blue Mountain ンンさんにこれからこの t l i g h をお送りしたいと思います。なので、ぜひこちらを使ってですね、あの、FPV 始めてみてください。はい。 えー、決勝前に敗者復活すれば OK。ああ、なるほど。いいですね。<笑>めっちゃ面白い。確かにね。敗者復活ありですね。そっかそっかそっか。なるほど。<笑>なるほど。まあ、例えばねあの、残り3人になった時に、あと4人もう1回増えますみたいな。まあ、4人じゃなくてもいいけど、なるほど。敗 者, 者復活ボタンをちょっと今後はあのもう1個追加しておきますんで。 今後のプレゼント企画は確かに<笑>。それめっちゃいいアイデアですね。あの、シルバーキャットさんありがとうございます。まあそんな感じですね。はい。なんで皆さん見ていただき本当にありがとうございました。ではこんな感じで今日のライブ配信は終わりたいと思いますんで、はい。また、また今度のライブとかでお会いしましょう。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。 あ、ちなみにこのカメラは、えっ、ー、と、新しい GoPro で撮影してます。はい。ありがとうございました。ヒーロー11。バイバイ。ありがとうございました。